<笑>パパは何してるの？あ、これほら、台湾で買ってきたさスライムで遊んでる、ね。ああ。<笑>ちょっと僕に遊ばせてよ。いやいやいや、パパが遊んでるとかいいでし ょ, ょ。いいでしょ。あ, あ、なんかついた。パパの顔に見るよね、液体がついてるよ。え、何？え、う、うわ、うわ。 ダメージ、回復、このワクチンでパパを治す。ええ。どりゃ。よし、治れ。ダメだったか。これ、少し剥がれてる。夕なちに剥がそう。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 ああんで パパが遊んでんだからいいじゃんかよ。遊ぼない方がいいよ。なんで？遊ぼない。ああ。あなんかついた。ああ。今度は紫色 の, の液体がパパのほっぺについてる。う, うわあ。パパがまたまたゾンビになっちゃった。<笑>ゾンビダメージ回復このワクチンでパパを治す。 どうゃ、うん。よし、治れあれ少し剥がれてるぞ。よし、今のうちに剥がそう、うんうんうんうん<笑> ンまたゾンビになってた、うん またか あ, あそうだパパこのスライミーで遊んでたんだったちょっとパパんもうこれでは絶対に遊ばないでえはいということで今回ですね<笑>タイのトイザースで購入してきたこのスライミーってやつでゾンビ化していました<笑>すごかったねこのね塗料がねまだ髪の毛にくっついてて、ね、これ取れないのよ<笑>、うん お風呂入んないといけないな、ね。<笑>はい。ということで、え今からちょっとね5秒間だけ黙ってる例の黄金の5秒間やりますので、えー、ぜひ今のうちにチャンネル登録と高評価お願いします。えー、じゃあ行くよ、せーの。チャンネル登録はここをタッチ。登録されるとグレーに変わるよ。一緒にベルマークもタッチしちゃおう。はい、えー、登録してくれたか な, な高評価をしてくれたかな、うん、はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。バイバーイ